母ちゃんって誰どこの母ちゃんんて誰の何勝手にうちの母ちゃんやってんのご飯は20回噛んでから飲み込みなさいっていちするせえんだよ次回「ロゴの母ちゃん」も大体同じ